こんにちは、金黒です。今日は2019年2月19日です。今日、YouTube が新しいコミュニティガイドラインを発表しました。3回警告を受けると、そのアカウントがバンされるっていう内容です。具体的なことが表示されていましたので、今回、詳しくその内容についてご紹介します。こちらが YouTube で発表された具体的なガイドラインです。 まずは1回目の違反警告からご紹介します。1回目のコミュニティガイドラインの違反警告を受けるとライブ配信が制限されることがあります。アカウントのライブ配信を制限されている方が別のチャンネルを利用して YouTube でライブ配信を行う行為は禁止されています。これはアカウントへの制限が有効である限り適用されます。 この制限に違反する利用規約の迂回とみなされ、アカウントが停止される場合があります。結構厳しい内容ですね。いきなりライブ配信ができなくなるっていう内容でした。次に、2回目の違反警告を読みます。3ヶ月以内にコミュニティガイドラインの違反警告を2回受けると、2週間はそのアカウントから YouTube に新しいコンテンツを投稿できなくなります。 その後、問題がなければ、2週間後に全ての軽減が自動的に回復します。違反警告は、それぞれ発行されてから3ヶ月後に有効期限切れになります。注意。違反警告がサムネイルポリシー違反に関連している場合、カスタムサムネイルを最大30日間利用できなくなります。3ヶ月で2回警告を受けても、 すぐに新しい動画投稿できなくなりますが、違反が警告されてから3か月後にまた有効期限切れになるということは、何か車の運転免許みたいな仕組みに感じました。そして3回目の違反警告で、3か月以内にコミュニティガイドラインの違反警告を3回受けると、そのアカウントは停止されます。やはり 3ヶ月以内に3回違反を受けない限り、そのアカウントは停止されないという内容になっています。正直思ったよりは緩いガイドラインだなというふうには思いました。3ヶ月経てばまた普通に活動できるっていうのは何か甘い気がしないでもないです。YouTube のコミュニティガイドラインに違反してないとお考えの場合は、アカウントへの違反警告に対して異議申し立てることができます。 今回発表されたように期間と回数がはっきり明記されていた方が私たちもわかりやすくていいと思いました。YouTube 動画は Google のルールに則 っ, ってその枠組みの中で私たちが動画をアップしていきます。その動画の内容がコミュニティガイドラインに違反しているかどうかは一度必ず動画を上げる前に現在の コミュニティガイドラインを確認する必要があると思いますので、まだ読んでいらっしゃらない方は、一度そのコミュニティガイドラインを細かいところまで読むことをお勧めします。今回発表されたように、3回警告を受けると基本的にアカウントが削除されるっていう枠組み、はっきり分かったので、気をつけながら YouTube 動画をアップすることをお勧めします。このような感じで YouTube 動画を運営していくのにお役に立つような情報、また配信していきますので、よろしかったらチャンネル登録、よろしくお願いします。それでは。